ただいまよりパーソナファイ社プレゼンターのご紹介をいたしますこちらのソフトの最大の特徴はクロマキーや特別な映像機器を必要とせずいつでもどこでもパソコンに内蔵されているカメラのみで人物を抜き出しデスクトップ上に表現できるところです次にプレゼンターの機能をご紹介いたしますパーソナファイ社のホームページよりプレゼンターをダウンロードします ダウンロードされますとデスクトップ上にこのようなアイコンが表示されますこちらのアイコンをダブルクリックしますとプロモードかスタジオモードの選択画面になります今回はプロモードのご紹介をいたしますプロモードをクリックしますとこのようなメニューバーが表示されますこちらのメニューバーでは人物の大小、ワンクリックでの移動 あらかじめ4つのシーンを記憶させパワーポイントなどの資料を利用したプレゼンなどでご活用いただけますこちらの映像調整では人物を透かしたり色の変化左右反転バッグを表したりオンライン会員が主流となっている中で遊び心を持ってご利用いただけますもちろんデスクトップ上への書き込み このようなスタンプをご利用いただけます。それでは実際にプレゼンターを利用した三つの事例をご紹介いたします、ね。カッコの中に何が入るのかよく聞いてくださいね。はい。ではこちらは Zoom とプレゼンターを利用したオンライン授業の様子です。交通カードを買いたいです。 らでですこちらはそれぞれの段階で使う書類についてもうちょっと詳しく説明していきます アイリーベーカリーカフェのガトーショコラですとろけるチョコレートが最高ですねいかがだったでしょうかプレゼンターではデスクトップ上をフルに活用できますので利用方法が無限大ですぜひ小中高生のプレゼンの課題社会人の方へのプレゼン強化などにご活用いただければ幸いに存じます 以上をもちましてプレゼンターのご紹介を終わります。